なぜ日本で企業が活発に行われないのかこれは日本の起業家の頭が悪いからとか、アイデアがないからとかではありません。お金が足りないからです。これを言うと、今はお金を集める手段がたくさんあるとおっしゃる方もいますが、要は自由に使えるお金がある人というのは限られているということです。起業するにあたって株式会社の制度を取るということは、 株式会社は所有と経営の分離が基本であり企業家自身がお金がなければ完全に所有権を株主に渡してしまうことになるので彼らの言いなりになってしまうという構図がありますそうなると小さい事業であればともかく大きな事業で大きな投資が必要という場合には扱う額も大きな額なのでそれだけ余計に口出しする人も多くなり動きづらくなるというわけです 今回は以上です。次回もお楽しみに。